悔しさを胸にその悔しさを一年間忘れることなくこの犬山闘芸祭に向けて練習をしてまいりました私 た, が私たちが目指すのはただ一つ大将のみですさて私たちが今からご披露いたしますのは2018年の演武歌舞伎です演武のテーマは京都南座ロンドンの歌舞伎をロンドンにしかできない歌舞伎をぜひお楽しみください精一杯演武させていただきますので 皆様ご声援お手拍子のほど、よろしくお願いいたします。それでは。<笑>人知れず、支え続けた立役者。河原の思いを、今。 お客様にはい 啊。